平成30年5月24日、阿蘇市の保育園に元女優のしほみえつこさんが訪れて、園児たちと一緒にひまわりの苗を植えました。阿蘇市赤水にある熊本 YMCA 赤水保育園を訪れたのは、70年代から80年代にかけてアクション女優として活躍し、現在ではフラワーアーティストとして活動しているしほみえつこさんです。 志保 美,、はいはいうんはい、美さんは、千葉県の JA 調整の協力で、ひまわりプロジェクトに取り組んでいて、これまで東日本大震災などの被災地へ花を届け、熊本地震後は、県内では益城町や菊池市などでもひまわりの苗を植えました。 園児たち65人は志ほ美さんに教えてもらいながらひまわりの苗60本をプランターに植えさらに保育園の周囲などにはひまわりの種をまき小さな手で丁寧に土をかぶせたりしていましたまた志ほ美さんはひまわりの種や苗のほか歌手の木村かえらさんから託された絵本もプレゼントしましたプランターに植えたひまわりは 3週間から4週間後に園児たちが北塚仮設団地に届けるということで最後に志保美さんを囲んで記念撮影を行いました。